パパまだ眠いよ。お、コウキー、何やってんだ？えっと使ってるんだよ。早い。スマホってニーニーが言うって言ったんや。えもう一回あれあれなんか、ね。録画したらいかんばん。お、コウキー何やってんだ？おねスマホか？えっと使ってるんだよ。 じゃあ、早い<笑><笑>お桜さくら何やってんだよネット使ってるんだよえー、今時だなお桜さくらも何かやってんな何やってんだよさくらネット使ってるのネットネットやってんの、えー、ネットね 今時の子だな<笑>おいおいちょっと待ってよ何引っ掛けてんだよ<笑>ネット引っ掛けて倒すんだよ<笑>そんななネットぐらいでな引っ掛かってたらな男に簡単に男に引っ掛かるぞ<笑>な分かるかさくらな、はい、男に騙されんなよ、はい、な お兄ちゃん、何やってるのちょ今の子は変わってるなぁ